アクスエアラインズ並びに ANA から松山へご出発のお客様にご案内いたしますアイベックスエアラインズ26便 ANA3126 便帝国14時25分発松山行きをご利用のお客様はただいまより搭乗口101番からご搭乗ください エアラインズ並びに ANA をご利用いただきましてありがとうございます。 Thank you for さい。I'd like t air mine and a t a A. N. A. 並びにエアーカナダから東京へご出発のお客様にご案内いたします。A. N. A. 六十六便エアーカナダ六千二百五十八便。定刻十四時。 30分ずつ東京行きをご利用のお客様はただいまより搭乗口9番からご搭乗ください今日も ANA 並びにエアーカナダをご利用いただきましてありがとうございますパッセンジャーズオン ANAFlight66AirCanadaFlight6 ANA から羽田線空席待ちご利用のお客様のお出しを申し上げます。羽田 種別 S の2番のカードをお持ちのお客様種別 S の2番のカードをお持ちのお客様並びに種別 A の1番のカードをお持ちのお客様種別 A の1番のカードをお持ちのお客様空席待ちカウンター B までお越しくださいなおただいまの呼び出しはご登場の確定ではございませんあらかじめご了承ください